さあ、バッファショウタでーす。皆さん、今回はね、まあ僕らがね、えー、拠点としているアコモデーション、宿泊施設をね、今回みんなにちょっとシェアしたいなと思います。まあ、モロッコに来てね、まあどれぐらい？モロッコワンウィーク。1週間なんやけど、ルースが残念ながら体調不良ですね。I eat s 2days2 日間もう寝たきりでもうゲロまみれオリーブ皆さんモロッコ来た時には気ぃつけてくださいねほんま飯食あたりよくあるんで初め見てここがゲートなんやけどこんなベル見てこのベルこれでチャイムみたいなこれで中の人が出てきてくれるみたいな感じでまあ入るんやけど今はうちょうだい<笑> ここね、What do you think this Yeah, it's so nice in here. Like, yeah,、no? yeah, the first impression、yeah. is really nice. It's、yeah. a nice place to spend the day, it's a good place to relax, to enjoy. Yeah, I no?、yeah, do nothing. Yeah, yeah, yeah. What do you reckon? Yeah, I love here. I love here. I o v e h e I love here. I love h e love here. I l o k e h e o v e h e r So f i r s、so、t we're going to show the kitchen. I really like this tree. I don't know. I love the, the leaves. Yeah? What's the name of that? No idea, but it's. t e lounge for relaxing、yeah. here is really nice, especially at night. And I think in the winter it'd be awesome. You can、um, light a fire here.、Yep. I came to Morocco last year in November and、mm -hmm. it was really cold actually. I brought like, a lot of dresses and only one pair of jeans. But I wore the jeans the whole week pretty much because it was really cold. d a n So this would be really nice in the winter.、Mm -hmm. Yeah, you can sit here, like, read your book. Nice, energy, no? And then there's also the kitchen, so. Kitchen, こんな感じ You can put your food in the fridge.、Mm -hmm. Yeah, this is like really strange. Yeah, this is、really、incredible, no?、Like、yeah. s o、so、you have to like, light it with this.、But、I've never seen an oven like this before. Yeah, we need a. n d then in here, there's things for making coffee, cooking. Quite old school, no? Look at this, like,、uh, yeah. how do you say t h i s e a e stoves?、Yeah. めっちゃ古い感じみんな見てくれここがまずプール y o ス w ム。n o no no no, no. <笑><笑>ここでお酒飲んだり、えー、何するだろう日向<音声>ごっこりしたりみたいな最高やなかなりねアルコールも回ってきて<笑>ただいまよりモロッコ Yeah, I got it. Nice, no? You enjoy? Come on, you don't have balance. Alright? Yeah, I think I wanna jump too. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Hey, hey, hey, hey. <笑> no, no, no, no, no, no. まあちなみに俺らがおるところはシディカウケっていうエッサウイーラーのちょっと下にあるところ な, んやなエエサウイーラーとはまた違ってほんまもうリラックスみたいなもんなんもないモロッコの田舎みたいな感じかなで、すごい海も近くて、まあ、リラックスするにはほんまもう最高やな。So. I'm, uh, I'm cooking bread, right? Yeah.But I'm kind of sick of eating this Moroccan bread.、Yeah. So, you should use your Berber compass to find a pizza restaurant. This one. This one you'll be able to choose the、um, direction, right? Yeah. Yeah. Can you find a pizza restaurant? Yeah,、please? but pizza restaurant is possible. Only I can find this one, it's like north or south. So welcome to our house. Okay, so here is like our house. あみんな見てはい。るで、ルームですね yeah,、so はい。 次は、ね、かわいいかわいいペットを、ね、ちょっとみんなに紹介したいなと思いま、ね、す。 見えるかなこれが俺らのペットニワトリにあれ何なの大きいの。What do you i n i g e e s e Geese。俺らの可愛いペットん<笑>ここでなんかニワトリの卵とか毎朝取って食べるみたいな。このホステル、ホステル AMB&B やね。AMB&B のいいところ。えー、何もやった ?6000 円一晩大い6000円ぐらいか。 スリーサウダン普段めったに、ねえー、こんなええとこ来へんねんけど、まあ、カップルやったら二、えー、人で割れるし安いし、うん、まあ今からねちょっと、えー、この家の周りをねみんなにもシェアしたいなと思いますまあこの AMBNB ねめちゃくちゃええんやけど一つだけ欠点があるやなそれは何かというとすごいロケーションが悪いあのいろんなとこ行くにもすごい遠いやな What do you think this location? <笑> Have a car, yeah. But、uh, it's, very, it's like one hour to walk to the town. Yeah. And there's no restaurants or anything here, so it's kind of annoying. Yeah. Are you hungry, l u s a Why not?、You、still feel sick after the z p out. Yeah. a f t e that jam sandwich. I Yeah. So you're not going to eat anything today? Something very simple. Very simple. Very わあこれはもう impossible to l i ライダウンやね風が強すぎて何言うとかわからんと思うめっちゃきれいでここシディカウキはアフリカの中で一番風が強い あんな風ないんやけど砂風強すぎやろ<音声><音声><音声><音声> How are you? Good? Good. It's very big, no? Wow. No, I'm okay. I'm okay. What? You hate the camera, why? Smell y it! Ksai, t s a i You need to say ksai! k i m c i m comfortable. Kimchi k n a i Kimchi, you're ku n 気持ちよくないめっちゃ臭い臭い長い散歩になると思わんかったしかもこれも防風傾向やでルースはもうフードポイソニングでデッド一つ気になるたやけどラ ク, ラクダがね横になって倒れとやなしんどんかなあれこれラクダしんどんじゃん 動いいてないししお前行きととんかかかチチカチカけど大丈夫か寝とんか yeah, yeah? Yeah? トルミダル おーーオーケーオーケーオッケーオッケーオー i ー s d i ー f e r ー n t ケーオーケーオーケーオーケーオーケーオー i ーオーケーオーケーオーケーオーケーオーケーオーケーーケーオーケーオーケーーー 超でかい俺らは多分あこのいっちゃん橋からずっと歩いてきた感じやでイトサーフィンにも最高やしシ、えーまあ、リーズカウキーリラックスしたい人にはもう最高の場所やと思います、まあ、もしよかったら概要欄にリンク AIMB のリンク貼っとくんでもしよかったら見てください